ハニューユズル世界選手権フリーを詳細分析。会見で見せた笑顔の訳。ご視聴ありがとうございます。早速、今日もハブ選手のファンへ情報をご提供させていただきます。スウェーデンストックホルムで開催された世界フィギュアスケート選手権。3月25日のショートプログラム、SP を終え、目の前に見えていた4大会ぶり3度目の優勝を逃し、 3位にとどまった羽生結弦は冷静な表情でこう語った。なんか、全部波に乗れなかったですね。一番大きな得点を取りたかった出来栄え、点の方は全く取れていない。けれど全体を見れば大きな転倒などはなく、細かいミスで抑えられていて、自力は上がったんじゃないかなと思っています。SP はノーミスの演技で首位発進。 ジャッジの評価がやや低く、得点は 106.98 点と伸びきらなかったことは少し気になったが、4回転ルッツで転倒して3位だったネイサン・チェン。アメリカには 8.13 点差と、2018年平昌五輪後の直接対決では初めてリードする展開となった。だが、チェンの底力はさすがだった。SP は4回転ルッツで転倒した後、 後半の連続ジャンプを予定していた4回転トーループプラス3回転トーループではなく基礎点が 1.65 点高いフリッププラストーループにして失点をカバーした。フリーは予想通りに4回転ジャンプを5本入れる構成。そして冒頭の4回転ルッツをきれいに決めると4種類5本の4回転を含めジャンプを全てクリーンに降りた。 ステップとスピンもレベル4にする完璧な滑りで 222.03 点を獲得。合計を 320.88 点として最終滑走者のハブを待つ体制とした。チェーンの得点はハブにとって届かないものではなかった。天と地との初披露となった昨年12月の全日本選手権ではスピンが一つレベル3になる取りこぼしがあったが、非公認記録ながら 215.83 点を出していた。 その得点よりも低い214点を出せば逆転できる計算だった。しかし、ハブはミスを繰り返してしまった。前半の4回転ループと4回転サルコーは片手をつき、トリプルアクセルでは前につんのめる着氷になって連続ジャンプにできなかった。その後の3回転ループと4回転トーループからの連続ジャンプ2本は確実に決めたが、 最後のトリプルアクセルも着氷を乱して連続ジャンプにできず、基礎点を下げてしまう結果に、ジャンプの GOE、出来栄え点は7本中4本が減点になり、成功した3本も加点が伸びなかった。スピンとステップはすべてレベル4にし、流れが大きく捉えるところがなかった演技だけに、悔しさが残った。すごく疲れました。自分のバランスが1個ずつ崩れていったので、 なるべく転倒がないように頑張れたとは思っているんですけど、全然自分らしくないジャンプが続いたので、本当に大変だった。演技終了後に上を向いて、あーっと悔しがるような表情も見せた。ミスをした4回転2本は、飛び上がりは成功すると思わせるものだった。だが、空中で回転の軸が動いた。26日の公式練習の映像では見られなかった傾向だったが、 フリー当日の公式練習の曲掛けでは、冒頭の4回転ループは大きく尻が下がる着氷になっていた。4回転サルコウは綺麗に決めていたが、トリプルアクセルは軸が傾斜し、最初は立って連続ジャンプにしたものの、最後のトリプルアクセルはパンプして1回転半になり、曲掛けの途中で飛び直していた。そんな微妙なズレが、本番で一気に吹き出す形になった。結局、 フリーは 182.20 点の4位で、合計は 289.18 点。SP2 位の鍵山雄心にも逆転される総合3位だった。試合後は、正直悔しいです。トムネの内をストレートに口にしたハブ。一夜明け、リモート取材を受けた時には落ち着いた表情を見せていた。一部で体調を崩したとの情報が流れたが、それを受けてこう話した。皆さんが心配してくれているようですが。 そこは問題ありません。全速の発作もフリーが終わった後でちょっと苦しかったかなというくらいで会場入りが遅れた理由ではないです。ただ、ちょっとしたトラブルが続いていって、6分間練習では影響はないと感じていたけど、最終的にちょっとしたほころびになってしまった感じでした。この世界選手権の最大のテーマは健康なままで戦い抜き、何の不安もなく日本に帰ることだった。 全息の持病があるハブだからこそ、新型コロナウイルスの感染への対応は慎重だった。帰国後2週間の隔離を含め、健康で大会を終えること、自分が感染をしてはいけないし、感染を広げてはいけないという思いはすごくあります。ハブはそう話した。そんな気遣いも、精神面で重荷になっていたはずだ。それとともに、彼が大きな目標としていたのは、北京五輪の3枠獲得。 全日本王者として果たさなくてはいけない責務と感じていた。個人の勝利より彼自身が優先していたもので、だからこそ自身の敗戦を素直に受け入れ、チェンの演技について、4回転5本をあのクオリティで全て決めて、プログラムを完成させるのは並大抵ではないこと。彼の努力の賜物だと思っていると称えたのだ。戦いを振り返れば、 ルール改定後の公認の自己最高得点を出した2019年のスケートカナダの時より、構成は落として基礎点の上限は 2.08 点低くなっている。スケートカナダの演技は、冒頭の4回転ループがわずかに減点されていただけに、それを上回ってチェーンに競り勝つことも可能だった。だが、天と地とを披露するのはまだ2回目で、熟成させ切っているとは言えない状態。 もし今回ノーミスの演技ができたとしても、勝負は微妙なものになっただろう。それでもハブは今回の演技に手応えを得ている。自分がまだ成長し続けている、と。ハブは明るい笑みを浮かべながらこう語った。今のハニュ弦は18年の平イ五マサゴリンや17年のヘルシンキの世界選手権の時より確実に上手くなっていると思うんです。ジャンプはあの時より1本少ない7本だし。 後半の4回転はサルコンではなくトーループにしていて構成の難度は落ちているけどノーミスや崩れなくなった確率はあの頃より高くなっている以前はできても偶然ゾーンに入ってできましたみたいな感じでしたが今はそれを狙えるようになっているので結果が出てなくて苦しいと思うこともあるし今回に関しては点数が出ないジャンプだったし演技だったと思うでも 点数以上にトレーニングしてきたことが間違いなかったな、という感触もありました。ハブがこの日見せていたのは、前を向いているからこそ輝く、自分への期待を表す笑顔だった。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャネル